水戸藩よさこいレンです私たちの前進する思い決して諦めることのないミトハン魂を皆さん一人一人にお届けしますなると一つ体一つが我らのよさこいミトハンよさこいレンの真髄を活目してください5000人 Awesome. Scared. 敗北が、決して折れることのない魂を築き上げる生きる明日を掴み取れ歩道が近までその道を切り開けここからが勝